最近体調っ誰だよそれどこでもドン 全然出てこないじゃん、はあ、全然違うえードア言ったよよくよく聞くとどこでもの部分も違ったすぐにはできなさそうだ一つずつ教えてもらおうじゃあねカリンちゃんどこでもの部分はオールウェイズにしようえー英語にするのイエス高須クリニック Let me see your smiling